こんにちはアイです、はいえっとですね今回はなんと購読者様たちが 2,000 人を突破したので今日はありがとう記念として Q&A をやっていきたいと思いますはいということで私がインスタグラムとあとツイッターでクエスチョンですね質問をたくさんいただいたのでそれに対しての答えを今日はちょっとずつやっていこうかなと思います 1つ目 と,、まあ、とりあえず名前と年とあと血液型ですねと名前は山上愛ですと年は1999年1996年の3月16日生まれの今は23歳になりましたで血液型は A 型です愛ちゃんの気づけ商品を教えてくださいあとは愛ちゃんの美肌美肌 を保つ方法とあとニキビをどうやって治してしいますかあとエステに行っていますかっていう質問をいただいたんですけどまずエステには通ってはいません一回日本でその顔の脱毛っていうのを一回やったことはあるのとあとは美白ケアとかも韓国ではちょいちょいたまになんか時間がある時に。 ビタミンケアだったりとかそういうことはたまに受けていますそれもエステのうちに入るのかな、まあ、ってい う, なんて言 う, んだろうケアみたいなのはたまに受けていますあとは美肌を保つ方法美肌を保つ方法はうんあんまり脂っこいものを食べないっていうのはやっぱ食べ物で結構肌の状況とかって結構こう影響されやすいタイプなので揚げ物だったりとか なんてい う, んだろうポテトチップスだったりとかそういう脂質が多いものはあんまりこう食べないようにしていますもし食べちゃったらその次の日は何も油込むようなのは結構避けて野菜とかそういうものを食べるようにはしていますあと希少化粧品はこれは今持ってきた方がいいかなはい持ってきましたこれが私のスキンケアたちになっておりますでまあこっちから順番に使っていくんですけどまずは これのスキンですねこれは CNP のロローーシショョンンかなローションを使っていますでこれは使い始めてまだ4日目ぐらいなんですけどなんかこう角質とかが取れるようなこうツルツルするような感じで結構肌は変わってきたかなと思ってこれは私的にずっと使っていきたいなと思 う, 思う商品ですねでこれがですねキーレズのこれがホワイトニングエッセンスかな でこのスキンをしたスキンをした後にこれを肌にエッセンスで塗っていますこれ美白エッセンスなんですけどちょっと値段が高めなんですけどこれを使ってからすごい肌が白くなったっていう声を聞くことが多かったのでこれはずっと使ってますそして続いてこれもピールズですねこのビタミン C エッセンスは毛穴によく効くっていうふうにおすすめをされて これは、こう、鼻の T ゾーンだったりとか、ちょっと毛穴が気になる部分だけに塗るようにしています。で、これが、エルレンシーラ、エレンシーラっていうブランドのクリームなんですけど、これがなんかね、クリームなんですけど、結構軽い感じのジェルジェルタイプになっていて、で、これ、化粧する前でもいいし、夜には結構、結構どっぷりつけるようにして使っています。ということで、これが、 私の希少化粧品でした<笑>今の髪色を教えてくださいっていうことなんですけど今の髪色が実はこれ私自分で家でその髪の毛を染めたんですけど今ちょっと色落ちして暗いいアッシュっていうのもともとはずっと明るめのアッシュにしてたんですけどちょっと明るくなりすぎちゃったんでお家で暗めのアッシュを かぶせて今ちょっとだけ色落ちしちゃっている状態なのですが多分アッシュかな私は美容院に行っても基本的にアッシュカラーにしています4つ目スタイル維ジ方法を教えてくださいうーんスタイル維ジは多分皆さんも動画で見ていただいたと思うんですけどその運動をまあ1週間にジムには2回ぐらいに行くようにはしていますでジムで何するかっていうと とりあえず有酸素運動をできたら30分とか40分30分以上はするようにしてで速度8 8キロで30分走るようにしてからそこから集中的にやるのはやっぱりお尻お尻とあとこの横の脇腹を結構集中的にやっていますあと食事制限がやっぱなかなか難しいので 食事制限って言ったら、まあ、食べ過ぎちゃった次の日にはなるべくもう朝はサラダにして、まあ、お昼に好きなものを食べてで夜もなるべくちょっと早い時間に食べたりとか、まあ、でもそのスケジュール的にダメな方も多分多いと思うんですけど1週間で考える中で1日だけはその野菜中止にしたりだったりとかだろうもう鶏の胸肉だったりとかっていうのを を中心にした食事 に, にはしています、まあ、続けるの難しいんですけど皆さん一緒に頑張りましょう<笑>芸能界に入ったきっかけを教えてください芸能界に入ったきっかけは私が入ったのが9年前14歳の時にデビューをしたのでその時に、まあ、これ話すと長くなっちゃうんですけど簡単に話すと。 小学校6年生の時に初めてその芸能界のスカウトをされてでその時は全然もう何が何だか分からないままその会ってあでもやめようっていう話になってその時はやらなかったんですけどやっぱどっかでちょっとこうそういう芸能界に対しての憧れみたいなのはまあずっとあってで中学2年生の時にまたスカウトをされてああじゃあこっちの道でちょっとやってみようかなって っていう風に考えたんですけどその事務所には入らずにその雑誌を買ってきてでそこの応募書類がこう入ってた事務所に応募したら受かったのが今のあ前のか前のその事務所に入ることになってそっから14歳からずっと芸能活動をやっていましたで今は YouTuber としてやっている状況です6つ目 座右の面や人にに言言われてて大切にしている言葉はありますか、まあ、ありきたりって言ったらあれなのかもしれないけどその努力は裏切らないっていう言葉はそのずっと14歳からお仕事をやってきて実際に私がああ本当にその人の言ってた通りだなっていうふうに大人になってから気づいてそこから今もう大人になってからもずっとこう積み重ねるっていうことってすごく大切なんだなっていう日々の努力。 っっっっててていいいううののはは今もずっとその言葉をこう胸にずっと頑張っているっていう状況ですじゃあこれは7つ目もうグラビアには戻りませんかあとはイメージ DVD 出す予定はありますかということなんですけど今のところ予定は一切ありませんっていうのとグラビアに戻りませんかというのは正直戻らないっていうのを 100% ではちょっと言えないっていうのはあるんですけど。 もしその私がじゃあ日本でお仕事今 YouTube をやりながらどんどんお仕事をやっていってもしそういうグラビアのお仕事だったりとかそういう昔みたいにイメージ DVD のお仕事が入ってきた時にはその時の状況によってまあいろいろまた考えるんだろうなとは今は思いますですが今の出す予定は一切ありません<笑>と今は韓国に住んでいますか と韓国で芸能活動をされているんですかということなんですけど今実際韓国には住んではいません住んではなくて行っったたり来たり来を頻繁ににしてていいるような形にな形ますで YouTube では基本的にまあ多分韓国にいる時に撮ったのを配信しているっていう形になっているので韓国に住んでるっていうふうに思う方々が多いと思うんですけども基本的には行ったり来たりしている。 状況になっていますで韓国活動これから芸能韓国芸能を韓国で活動するっていうのも視野には入れていますもし今 YouTube やりながらそういうお話が来たりとかまあ実質まあプロフィールを送ったりとかそういうことは今やっているので皆さんにいいご報告ができたらなと思っている最中でございます。10個目これは 韓国語をどうやって勉強しましたかということなんですけどこれもすごくこう皆さん気になって質問してくださった方々がすごく多い質問なんですけどこれはですね私がまたこれはしっかりちょっと動画にして次の動画で皆さんにお話ししたいなと思うんですけどもざっくり話をすると今韓国語を勉強してから何年経ったんだろう 多分4年ぐらい経ったかな4年その勉強始めてから今4年ぐらい経ちましたでも勉強したっていうのは実質韓国を始めて多分2年ぐらいかな2年ぐらいはまあお家でこういう風に韓国語を本でこう勉強しながらっていうのは2年ぐらいずっと続けて2年経ったあとはもう何喋ったりとか友達と喋ったりとか。 そういうふうにして生活の中で勉強っていうことはずっとしていた感じです。ということでこの質問は次回私がまた一つの動画にして皆さんにお伝えしたいと思います。好きなタイプは何ですかということなんですけども好きなタイプは前回のさらのちゃんとの動画でもいろいろ話したと思うんですけど。 本当に小学生みたいなこと言うかもしれないけど好きなタイプはとにかく優しい人が好きです優しくってうーん見た目に関しては特にそこまでこだわりっていうか求めることはないんですけど優しくってなんか何でもあいいよいいよあ頑張ってるねっていう風な何でもこう包み込んでくれるような人が好きですかね。 あとは自分の仕事を一生懸命頑張ってる人どこかでやっぱり尊敬できる面がないと恋愛関係って多分成り立たないなっていうふうに思うので私は自分が尊敬できて自分が悩んでる時とかにこう頼れる人っていう人が鼻水ちゃったっていう人が好きなタイプです最後の質問ですこれかからの夢目標は何ですか とというここなんですけどもこれからの夢目標じゃあ近い目標といったら私は今 YouTube を始めながらやっぱ自分一人でこうまあ一人でやってるわけではないんですけども自分でこう何かものを作って誰かに配信してそれを評価してもらうっていう YouTube っていう、まあ、一つのお仕事として考えているのでそれをまた別の形で。 私が例えばプロデュースしたりだったりとかそういうことはやってみたいなとは今のところ目標として思っていますまあそれも皆さんにいつかお届けしてみんなとそういうなんだろうなんか今はもう皆さんと一緒に何かものづくりっていうものをしたいなと思っている感じですねここれからの夢これかかららのの夢夢 正直夢っていう夢が若い時からそんなになくて、て今も私の夢はこれだっていうのを人にこう堂々と話せるような夢っていうものがいまだに私もちょっと模索中というかちょっと探してる途中なんですけどけど今はもう何事にもとりあえずチャレンジするっていうことが今は私にとって一番必要なことかなと思って。 今はとにかく私もすごく夢を探している途中なんですけど多分そういう方々も多いと思うし夢に向かって頑張っている方々も多いと思うんですがとにかくみんなで頑張りましょうというか私も今からずっと頑張っていきたいと思っているのでこの YouTube だったりとかインスタとか Twitter とかで応援してくださる方々に恩返しって言ったら違うかもしれないけどそんなような形で みんなとこれからも YouTube でこうあなんか長 い, 長いし恥ずかしいかもしれないんですけどみんなで、ね、こう作り上げていけたらいいなと思っています Q&A 以上とさせていただきますそして改めて皆さん高読者様2000人ありがとうございますこれからも楽しい動画いろいろお届けできるように頑張っていきますのでどうぞよろしくお願いします ハハ<笑>